皆さんこんにちは。今日は見てる通りもうわかってると思うなんですけど、初めて家で焼肉をやりたいと思います。イエーイ！あのね、焼肉はねイタリアはないんですよ。うん、簡単で言うとバーベキューみたいなものがあるんですけど、コリアンバーベキューはね、うん、ない。 ないから日本に来てから初めて焼肉屋さんに行ってめちゃめちゃ美味しいなって思ってでも今まではねなんかお店にしか食べない、えー、と食べ物だと思ってたから家で食べるみたいなんか家族とかアニメの中で確かに焼肉してるとかシーンとかあのいっぱいあったからなんかよく考えたらあれ なんか全部持ったら家にも食べるんじゃないって思って実際にはねそうですね外に出れないから皆さんと一緒に焼肉おいしい肉を食べたいと思いますイエイまずご飯を作りましたた だ, だーん白ご飯素敵 やっぱりこれって日本人にととってパンと一緒だよね。私の方はパンだったんですけど白ご飯も大好きですで今からね牛タンをやりたいと思いますで、なんか牛タンはね確かにでもイタリアに食べたことにないんですよこれ。 ベロだよねベラベラ<笑>そうでも美味しい仙台で食べたことあるからめちゃめちゃ美味しいなと思うで牛丼のためはねこのレーモンとえっとネギ塩のソースで作りたいと思いますターン私のネイルも見て可愛い<笑>ではとりあえずこれで うわーすごい結構焼いてるね。 もうちょっとしよう か, かやばえ、面白いああ暑いからもう T シャツ脱げた。ますけど私は結構やけどです よし、一番最初食べてみたいと思いますちゃんと焼けたのかなよいしょジューこんな感じですいただきますうんおいしい牛タンってさちょっとロックな感じしない<笑>牛タンだからさ そうで今日は、まあ、正直本当正直なこと言ってもいいかな、まあ、こんなカップにするかなんかもうちょっとかわいいあの旧約はかわいい感じの方にウィッグをかぶってやろうかなと思ってたんですけど、まあ、正直普段はほんとこんな感じほんとこんな感じ家でもこんな感じだから、うんまあ、私ありのままのでいいかなって思って。<笑> よ<笑>し、かわいい書いてで、プとかもいいいただきます。うんー美味しい<笑><笑>では次はね、ババンハラミにしたいと思いますこれ 美味しそうハラミはね私はすごく大好きからそうめっちゃ食べたかった800円だよってか<笑>でハラミのためはねこのタレを使いたいと思いますこれ、うん、このたれです、ね、たぶ私は大体まあ大体っていうかもう一人暮らしなのでまあ結構一人に慣れてるんだけどさ 1か月で、まあ1ヶ月ぐらいかな全然家に出られないのはやっぱり辛いかなを見たくなるだから考えたことないんだけどこの動画撮ったらみんなとあ食べる雰囲気が作れるんじゃないかなと思って作ろうと思ってとりあえずとにかく肉食べたかったけど肉の中に<笑>いやあ結構赤いですねこれお師匠。 美味しいそう三つでもいいかな三つでもしようかな、うんん<笑>、ちょっとっこれ、これなんかぎゅーちゃんとあんまりご飯と一緒は食べないんですけどタレは必ずご飯と一緒に食べてみたいなピュ えよいし ょ,、えー、よいしょなんか友達と行ったらあんまり私は焼けない方だねうんあんまりかな一回秋葉原の有名な焼肉屋さん結構高いビルの方に行っててそれが結構美味しかったんですね しのイタリア人の友達と一緒に行ってすげえ美味しかったなーなんか間違いなければ神戸ビーフも食べた気がするでも結構何年前だからちゃんと薬だったのかそれじゃなかったのかわからない<笑>もう真ん中のやつがもう焼いてそういただきますうんもうちょっとだったかな もうちょっとかなでもこれでも美味しいよあ、多分わかった塩が少ないそうだねちょっとソランダペッパーも入れたいなそれがないと確かにちょっと違うなってな感じする違うね美味、うん、しい<笑> いいなこの動画もっと撮ろうよ本当に。<笑> では次、これもすごく大好きななんですけどカルビです。イエーイ。あわあ、結構ね、ファットが入ってるんだけど結構美味しい。よいしょ。とりあえず三つを焼きたいと思います。では、えっ、ー、とですね、ちょっと綺麗なんですけど八万人。 ありがとうございました8万人に逃れるなんて思わなくてで、この前ねマネージャーさんを買ってくれたの猫ワインがまだ飲んでないから今日は飲んでみたいと思いますに ゃ, んにゃんっていうかかわいいかわいいねこれすごいブーエッカードイツのワインですこんな感じでは、乾杯 イタリア語だとチンチンです。<笑>そう、省略だになっちゃうんだけど、本当そうよ。<笑>か、もうちょっと丁寧だったらサルテ。でもあんまりみんな言わない。<笑>うん。あ、結構風味で優しい味だな。飲みやすい。おいしい。では肉はもう。これがもう結構やっちゃった。 これ、コロリアンだったらなんか、な, なんかオカッパと一緒に食べるよね。オカッパだったっけいや、覚えてないけど。<笑>おいしい。<笑>やばらか。<笑>めちゃめちゃいいな、これ。うん。 Gambà. Adesso. io、mm, mm, a n やっ r i caro Big. La mezza, mece mezza e. ごめんね、絶対今ねぶっいこの顔してたんだけど<笑>めっちゃめっちゃ美味しい思い出したんですけどキムチキムチはねイタリアないんですよそう日本で初めて食べたこれまあでも今ね納豆食べられるになったからさこれぐらいだったから以上かなうん 酸っぱすごい絶対いいねやっずとえー、なんか帰ったら、まあ、いつか帰る か, お, なんかお母さんあお母さんは無理だなお父さんになんか焼き肉を見せたいなと思った今すごいめちゃなんか今鳴ると思い出したやば ちょっとしょうがないなごちそうさまでしたいや結構美味しかったですねおご飯がもうできて最高の焼肉さん自分の焼肉屋さんはやっぱり自分の最高ですよね好みがよし。 ということで今日は一緒に焼肉を食べて皆さんはどうと思ったんですか<笑>大丈夫だったんですかなんか結構恥ずかしかったんですけど一、まあ、人よりがねなんかあ雰囲気は気持ちいいなんか一人で喋ってこの辺たまに行ってさ家で本当に一人で喋ってるか猫ちゃんと喋ってるからわかるよあなたの気持ちめっちゃわかるよだから今 YouTube 撮ってるからまあまあまあこっちの方がいいかなってファンに向け 焼肉ゆっくり時間を過ごすが最高だなって思って、まあ、とりあえず外は出れないからもう家で楽しいことをいっぱいやりたいと思いますのでまた次の動画へ待っててくださいありがとうございましたよかったらぜひコメントとシェアしてください忘れないうちにいいねもしてチャンネル登録をお願いしますまたね